皆さんこんにちは。ヴィンテジク東京のディレクターのヘズです。今日は2021年年末決算としてクーで一番人気だったなと思うアイテムをクーのスタッフからアンケートをもらいました。その中でベスト5を厳選して今日はご紹介したいと思います。まず第5位はこちら。じゃじゃーん。フェラガモの カンチーニとバラリボンのアイテムです。と今のブティックでもカンチーニプレートのアイテムとか、あとバラリボンのアイテムは見つけやすいかと思うんですけど、ブランドのシグニチャーアイテムとも言えるすごい有名なデザインですよね。もともとクーでも人気ではあったんですけど、今年の夏は特にこのキャッチーな見た目のバラリボンのミニバッグがすごく人気だったので、 第5位として選ばれたんじゃないかなと思います。次はこちらです。フェンディのマンマバケットです。1997年に誕生し、あの伝説のアメリカのドラマ、SATC の主人公の キャリーが持ったことでさらに人気になったバッグなんですがフェンディの二千十九年の SS コレクションにて華麗に復活した以来九十、えっと、年代当時の発売してたヴィンテージものも同時に人気になったんですよね人気が出始めてもう二年ぐらい経つからか今年は独特な素材のものとかデザインのものが、えっと、大変人気があったのでこちらが第四位として選ばれた気がします 第3位はこちらですヴィンテージシャネルのニッットトップスです今年は特にこういう2色使いのバイカラーのものとかあとはニットトップスとカーディガンのセットアップが人気で。 こういったデザインってここシャネルさんがデザイナーだった時代からすでに存在していたシャネルの代表的なデザインなんですけど2019年のコレクションで出した白と赤のカーディガンから改めて注目を集めることになってさらに今やインスタフォロワー 6,000 万人の k p o p アイドルブラックピンクのジェニーちゃんの影響もあったかと思います。 世の中のトレンド的にもシャネルがよく過去に発表していたカーディガンのデザインから派生したものが人気だったりもしたので昔からすでに存在していたものとあと世の中のニーズがマッチしていた年だったんじゃないかなと思います第2位はこちらヴィィンテーージのディオールのデオルネックレスです。ここ23年ずっと人気のアイテムなんですけどまだまだ続いてます。 そもそも流行に左右されない華奢なタイプのネックレスなのでお値段も他のラグジュアリーアイテムの中ではお手頃だしヴィンテージ初心者の方でもチャレンジしやすいアイテムかなと思いますここからは特に人気なアイテム3つをご紹介したいと思うんですけど まず1つ目はこちらの CD ロゴのチャームネックレスなんですけどどんなスタイリングでも合わせやすいのでとっても人気ですそしてオーバルシェイプのこちらのネックレスは自然光でも室内の光でもキラキラしてスタイリングのアクセントになると思います最後にお長のユニークなシェイプのネックレスですが首元が少し詰まってるトップスと合わせた時に使いやすいアイテムかなと思います 他にもシンプルなものから珍しいものまでいろんな種類があるので自分にぴったりな一点ものを見つけてみるのもいいかもしれないですねでは2021年人気だったアイテム第1位はシャネルのダイアナバッグになりますダイアナバッグは1年中バイアスに入荷希望のリクエスト出してた気がしますそのぐらいいつも人気なアイテムなんですけど このダイアナという名前の由来が面白くて、イギリスのウィリアム王子とヘンリー王子の母親である ダイアヒーが愛用してたことから別称としてダイアナバッグって呼ばれるようになったんですけどすでに90年代の半ばに廃盤してしまったのでヴィンテージの人気がどんどん高まっていてそれとともにその希少価値もすごく高くなってるアイテムなんですよね。ク、まあ、クラシックなデザインのの中で珍しいものをお探しの方だったらこちらがおすすめです。今回の動画はどううでしょうか どうか参考になっていただけたら嬉しいです。あと今年2020年に流行りそうなヴィンテージアイテムもスタッフからアンケートをもらっているのであのまた別の動画でご紹介したいと思います。ではでは見ていただきありがとうございました。バイバイ。